っていて姿を表現しましたあまた担当主婦初の演武として神栖かけ祭りに参加いたしますあまたの技から繰り広げられるよさこいの魅力をあまたの世界観でお届けしますそれでは踊っていただきましょうどうぞ会場視聴の皆さんこんにちは あなたでございます。えー、本日残したからあと2回以上となりました。えー、先ほどと打って変わって若さあふれる。元気いっぱいのお祈りを。そこに。ご披露したいと思います。頑張ります。精一杯心を込めて演じいたします。10日5000円お手拍子のほどよろしくお願いいたします。 謎にとどろく開拓の音色今天高らかに開く心を謎にしてく。 行ってかった<音楽> ここにいる。<音声> 芸がりす華やかに